今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります田野屋さんの、えー、男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいえー。まずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、えっ、ー、と田畑博氏、27歳、うん。住まいは中通りです、はいえー。田畑さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経つんですか。えっ、ー、とだいたい7、8年はなりますかね。うんうん あの静嘉学校専門学校を卒業されて、後にこちらにやってきたわけですが、お菓子作りはいつからこう目指してたというか、ルーツは何なんですか。なんですかね。自分のなんかしたいこと を, あをなんか見つけたって感じですかね。それいつ頃だったんですか。は、まあ、こう中学校の半ばぐらいだったんですかね。<笑> じゃあ自分の夢をこうしっかり実現されている田畑さんですが、あのお菓子作りの魅力、仕事のやりがいとかはどんなところですか？はえっ、ー、とお菓子作りの魅力はやっぱりあのお客様にまあおいしく思ってもらえるようにまあ作ることですかね。あのお仕事難しいかと思いますが、あの普段はどんなことをされてるんですかこちらのお店で？はあの。 裏の工場で菓子製造をやってます大体あの ね, あのね 1g でも違うと味が変わるんですよねお菓子作りってかなりこう厳しいと思いますがそのあたりはどうですかはいやっぱりそうですねあの1ミリ単位はやっぱりちょっと逃さんようにちょっと気をつけてはかあの計量はしてますね。 ではちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、えー、27歳ということで結婚願望とかはありますか あ, ありますありますかいつぐらいまでにしたいとかはああやっぱ30手前から30ぐらいですかねじゃあもうご自身のリミットはもうすぐ、ね、そ, うそうですね<笑>どんな方がタイプですかは、まあ、やっぱり自分と一緒にいてやっぱ楽しい人ですかね じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょう。は、まあ、えっ、ー、とカフェ巡りがやっぱしたいですね。ああそうですねお仕事柄。そうですね。いろんなやっぱケーキとかば一緒に食べたいと思ってます、ねうんうんうんうん。ありがとうございます、えー。では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の田野屋さんの PR お願いします。はい。えっ、ー、と。 田野屋ではあのもちろんのことですが田野修が人気なんですが季節に応じたフルーツを使ったケーキをあの毎年あの1年間を通して作っていますその中でもあの人気なのがあの桃子桃の時期 の, あの桃子っていうケーキなんですがとあの秋頃でしたらあの栗のケーキがあるんですけど栗の方がですねあの やっぱり一から自分のほうであの渋川煮を自分で作ってるのでちょっと大変なんですけど、まあ、そこをちょっと配慮してあの作ってるんで、まあ、よかったら味見をちょっとしてもらってからとあと冬でしたらやっぱり人気のラ・フランスですかねはもう定年通りやっぱ一番人気なんで。 ぜひあの皆さんやば食べに来てもらったほうが一年を通していろんな、ね、旬のケーキを作っていらっしゃる田野屋さん、えー、その田野屋さんにお勤めの田畑さんをご紹介しましたでは最後にですねあちらのカメラに向かって左ピースでいいですか、はい、それではまいりますせーのしまーしまーさよなら